ましょくぶ、ね、勝利を照らを。 素晴らしいですこれで私の出番だねようこそ歓迎しよう剣能解放世界の変わらずで暗い私の新たな力すべて捧げますオーロラサンクチュアリまとめてくだい見切れるかいセイランは日本バれだ<笑>守りを固めな イトャンル植物と力を合わせて光をお願いノムブラッすごいね細いブレッシングスピリット光を舞い散れ勝利を照らしますニューイヤーズブライト本日の春まとめてくれよわたくしの新たな力すべて捧げます ミ切れるかいセイラ日本バラダネストリップまとめてくれなそこは植物と力を合わせてこれをあげたいで飲めくれましたミ切れるかい デイランはッチ白イと日本バレだね私の出番だねようこそ剣世界を変わ れ, 止めてくれ支援して光を舞い散れ勝利を照らしますニューイヤーズ・ブライト私の新たな力すべて捧げますオーララ・サンクチュアリー ライト見切れるかいセイランは勝つ白・ワカッチ・ライト日本バレだね